あれ、もうみんな帰ってきて。 まあ。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、人さん死んじゃったかー。恨み買っちゃったから。<笑>はい、えっ、ー、と、人さんの目撃情報もとぶ、もとぶ。見てないです。私は。見てないですよね。右 側, 右側は人なしです。アドミン。はい、いましたね。結構前。ええー、結構前にアドミン。アドミンで。アップロード。 やってましたアドミンちなみにあのー、どのぐらいのタミックス電気落ちる前ですかま結構前ですもう最初の方初はい、うん、はいはいはいちなみになんですけど俺開幕カフェテリアの上のやつ人員さんやってるの見て俺もやってましたあっそうだそうだ自分もなんかうろちょろしてなんか誠さんと友人さんがセットでいるの見てはい で、カフェテリアから酸素ルームまで多分マコトさんと一緒に移動した記憶がある。はい、で、ユージンさん、その時にもういなく あ, あ,、ね、あ、そうそう、O2。はいはいはい。で、でその時にもう見回りで、そうっすね。そこからユージンさん見てないです。な、そこからアドミン行ったのかなっていう感じで、で、電気消えた瞬間にアドミンにいた誰かに殺されたっていう感じなのかなわかんないですけど、ストレージには俺行ったんですよ、電気消えてる時に。 うん、でストレージの下のあのタスクやろうとしててその時に真っ暗の中レイクさんと遭遇してレイクさんと俺はゴミ箱のとこいたんですけどレイクさんタスクやってなかったですよねあの時まだえー、っとやってる途中みたいなああオッケーですオッケーですウィーンってなっじゃちょっと次俺とレイクさん2人ともストレージのその下一緒に行きましょう俺もそこにあ の, あ, のあるんで白格出せるんでそこで2人で誰か目撃者もう一人来てくれたら助かります ででっていいですかーいしてた、はい、であと、ちょっとジョージさんに聞きたくて、はい、ミオンさんとジョージさんと最後、自分、最後ですか、中間あたり、あと友人さんで、なんか途中で一緒にいたじゃないですか。いましたっけ ど, どこら辺ですかどの辺ですかえー、っとね、ストレージ、アドミンからストレージの間に、はい、友人さんとかジョージさんと自分で一緒にいたんですけど、はい。その間、何度か閉じ込められたんですよね。はいはいはいはいはい。あ、そうですね。 ごめんなさい。はい、お願いします。<笑>とず下のストレージのあのゴミ箱のとこ集合できたらお願いします。 ななんんででしょ、はいはい、でしょょううかかははいい と, とりあえず1回押してみただけってやつなんですけどはいさすがにあのみんなうんとすげえ固まってたんであのんなんかごちゃごちゃに固まってる時にバクって食われて誰かわからんっていう状況になるかなと思ってちょっと俺離れたりとかしてちょろちょろしてたんですけどはい同じれで誰かですねそれでメルダウンでみんなバーッと殺到した時に誰か食われるかなと思って一応押した感じですね。 なるほどだから俺とレイクさんレイクさんまだやってないですよね、あの下のタスク、白角タスク。い や, やってないですね。多分やれなかったよね。前の議問でミさんなんか言おうとしてませんでしたかあ、それ聞きたいです、そういえば。は、う、い、ん、しゃべります。<笑>それストレージのその右下のタスクをしようっていう、そのはいなんて言うんですかね、その一緒にしましょうっていうのがなんかおかしいなと思ってるので、青緑が怪しいなと思ってますよ。はい ああ、なるほど。なるほど。最, どおお最初はみんな多分今回ストレージ側に行こうとしてましまって、開いた瞬間になったから、うん、多分みんな行ったと思うんですけど、<笑>はい、緑, 緑青は左、あ右下のゴミ捨てタスクしようっていう気配すら感じなかったので、あ, れ, あれれれそれあれじゃないですか それ今から見てもらえればいいんじゃないですかさッき僕らやったらゴミ出ばってるね。正確かよ、ね、白角なんですか出るんです。オフにしてたら出ないですので。それはオフにしてたかな。それ言うんだったらちょっとあの、はい、青か緑つっちゃって証明してもらった方が、まあ、まあまあまあまあと思うんですけど、だめ、はい。じゃあ、じゃあ。レイクさんか兄貴さんつりますそちらもいいですよ。あれ<笑> <笑>あなんかそれ言ってるミンさんがちょっと怖くてなる、ね、んなもなミオさんはちょっと怖くてミさんはちょっと怖くてミんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミオさんはち俺っと怖くてミオンさんはちょと怖くんはちょっと怖くてミ俺俺んはちょっと怖くてんはちょっと怖くてさんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くミオさってミオ、まあ、さんはちょっと怖くてミオさんはちょっと怖くてミってミオさんはっと怖くてミオさんっと怖くてっと怖 やってんな。 ちょっと待って。はい、マジか。ジョージさんエル私えあれ、ジョージさんどこだどこにいたっけリアクター来てましたよね。私、最初にリアクターでジョージさん待ってんのを見てましたーー。え、最後、リアクター、ロードイワエンジン、エレクトリカルの通路、はい、なんかルートで行って、途中、ゴッチさんと会って、うんうんうんうん。で、なんか、死体がありました。 たぶん、ガウさんとは一緒に動いたんで、たぶん違うと思います。うーん、うん、僕も、僕は白です。<笑>はい。<笑>え、赤目線、紫のセルフはないんですか<笑>ちょっと待って。ジョージさん、ギリギリまで一緒にいた気がするんやけどな、私。うーん、メ ル, ルトダウン止めた後、<笑> そうエレクトリカルのところえ紫赤はそのそのことにいて見てない、うん、いちょっとさ、うん自分でってもいいんですけ ど, いいすけどその後鈴木さんかみおさん釣 っ, ってもらっていいですかうん僕なんかあれみおんさん最後出てったのあれうーんその時ジョージさんの後ろくっついてったようなまあまあなんかふわっとしてんな イミエリキ入ってないんですけど、多分うん、はあはあ。えー、でも、エリキ入ったの多分私とジョージさんだけなんですよね。僕も多分ん、えっ、ー、と、ローからそのままストレージに一番最初に行っているので、あれストレージ。ミオンさん見てないですよね。ストレージ。 セ ラ, セラさん的には、あの私あのリアクター直してからゆずさんと一緒にカフェテリアの方向かっているんで、ゆずさんが白いーぐらいしかちょっと見えない。上から一緒に行ったんで、はい、エレキには近づいてないですね。じゃあ、次じゃあ自分セラさんとゆずさんについてきます。はい、じゃあ、ユズさんと、えーえーえーえー。ちょっとごめんなさい、僕、タスク終わってないんで。紫にします。はい。はいはーい 鈴木さんとかみよさんどっちか釣ってください。誰押した？ナイス。はいナイスです。ナイス。 セラーです、えー。ローラーは完成しないと、どっちかしら落とさないとやばいなと思ったんで押しました。なゆたさんの遺言から鈴木さんかなと思ってます。はい、え, ー、えあえじゃ、ね、いいですけど、全然。落としても続きますよ。続きますかね。はい、続きます。状況があんまり見えてなかっ た, ったら、はい、全然落としてもらっても大丈夫です。状、う、況、ん、そこら辺聞きたいです。なゆたさんが見つけたときに鈴木さんがどういう位置にして、なぜみオンさんが入ったのか話に。 見ええなかったんんんで、えー、と鈴木さんと美ささと教えてください私は最後エレクトリカルにジョージさんと二人でいたので、はいだから、なよたさんとごっちさんの言ってることがよく分かってないんですけど。あー、はい、一応、リアクターをいじった後僕、エレクトリカルに向かったんですよね。で、向かったときになよたさんとすれ違って。 あの、緊急ボタンが入ったみたいな感じなんですよね。ってなった時に、うーんー、スーさんとミオンさんの姿を俺は確認してないんですよ、正確に言うと。で、まあそうすると、ナユタさんが言ってた、ん二人いたってなると、まあ僕は、なんだろうなあ、あんまり確定的な情報がないですね。確定的な情報はないけど、まあ、ナユタさんは白だったんじゃないかなってのは。 感じです君、君、君黄緑しゃべりますよ。はい、えー、っと、リアクターなって、多分僕2番目か3番目に行って、はい、上下とか行ったから、<笑>まあ直されて、そのまま、えー、っと、ロアからストレージで給油のしたのですよ。で、その時に誰も見てないので、はい、じ君黄緑目線は黄緑が一番最初に行ってると思うので、その、紫。 さんがあの黄緑さんも言ったのがなんかおかしいし、えー、っと赤のゴッチさんがその紫さんをかばってるのは嬉しいのでます、はい。まあまあまあまあ今回はつ、うん、鈴木さんでもいいですけど、次回は絶対に赤は個人的についたいですよ。うん、赤釣りはい。<笑><笑>違うねんけど。 あ、はい、ゆるさんありがとうございますいえこちらこそ私何もしてない今回<笑>ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って完全にこれー<笑>これくらいよーやってただけ や, や, いい<笑>やばいやばいやばいやばいう作業だよ持った俺全員。私は殺してませんセラさんが殺してますよやっぱり言ってなるなぁジョージさんギアすごいファインプレーキルできたんで<笑> いやあれーどっから来ましたはい、私はあの、えっ、ー、と、メドベーの弁当から来て、ジョージさんを切るしてすぐに弁当戻ったタイミングで誰も見られなかったっていう。やーべえ、マジで。すっきりした、やべえ。スッキリ。弁当警察<笑> 俺全員で、あの、下着は全員で絶対見ようさんだよ、絶対見ようさんだよ。んや僕、僕、真っ白ですよ、もう、もう一人で黙々とタスクしてましたから。いや、もう、<笑>いや、マ<笑>ジか。ごめんなさい。満場一致で見ようさんだったよ。ゆずさんも全然。いや、え<笑><いや><笑>、なえあのゆたさんとゴッチさんがなんか変なこと言うから、もう。<笑>ごめんなさ い, マ<笑>いさ、マジで。いや、セラさんすごい。 ていうかなんで俺つられたんと思って<笑>確<かに><笑>めっちゃ悔しいと思って何もしてねえしておれと思って。<笑> ていうか完全にあれだね、うん、なんかもう関係ない人はどんどん連れていったね、はい。いや、もうっっ本当にセ ラ, セラさんの受注にはまりやらし<笑>れた。そうだった怖え。セラポスター怖すぎる。嫌だ。怖え。いやー、まあでも確かにな、こう、扉の閉じ込み方とか、うめえなと思っていたんすよね。<笑>いや、もうそう、めっちゃうめえやつおるなと思って。<笑>誰やこのプロと思ったっけど、やっぱセラポスターから、ね。あったかずっとけやがった。パキン も全部ーもうやば<笑>あの序盤の真さんと那由紀さんが一緒に下見に行こうみたいなこと言ってた時めっちゃガッチャガッチャ示すたのも。